わああすごいさてじゃあいただいていきたいと思いますあっ雪降ってる あ, あ雪だ雪です雪降ってきたやっほ。 人生一度はやりたいって思うこの贅沢なバスローブを着て足を組み客室のついてる自分だけの専用露天風呂を眺めながら休憩私さタバコ吸わないんですよお酒もね飲まないんですよ<笑>なので紅茶をただ飲むだけの休憩になっちゃうんだけど。 ああ癒やししかもね隣の音とか全然聞こえないのなんかいろいろ考えたらどうでもよくなってきたなこれが温泉の醍醐味ですよねもうどうでもよくなる もうすぐ日が沈むんだよね。私は、その趣味がすごいあるんで、一人旅の時も、なんか謎解きキットを持ってきたりして、一人で謎解きやってたり、iPad 持ってきて、ずっとひたすら Netflix をやることない時間帯に見てたりとか、するのが、一番のリフレッシュになってるから、そういう時間が幸せ。バスローブがさ、できる女感じゃないですか。いやめっちゃ良くないあっち側の部屋ね。今こんな感じ。でも今日ここ入ってて本当と良かったな。 YouTube というものをやっててよかったなって思いますね。まあ、一人だけど、今も。でも、誰かと話してるような気持ちでいられることもいいし、一人じゃないって感じがすごいしててよかったなって思いますね。ガンガン一人旅をして、ガンガン一人旅の取材をして、こういうその時思った気持ちとかも言えたらいいかな、とか思うかな。もうなんか人生ほんといろいろあるじゃん人生<笑>。幸せー。 今は幸せって思えるよ。ちょっと丸見えなのが若干恥ずかしいけど。もう一回、湯船に入っていきます。湯船こんな感じね。隣 こ, こんな感じ。全、え、然、ー、ああ変わらず暑いでも泣いてきた。ほら。多分ね、夜めっちゃ綺麗だと思いますよ。隣 こ, こんな感じ。ちっちゃい庭園みたいなのがありますね。 はい、こちらですね。こちらが、えっともう一つの高松さんですね。はぁ、あ、えー、気持ちいい、はあ。夜もね、めっちゃ入ろうと思ってます。もう今日は一日お風呂にいます。こんな一人旅はね、やっぱいいよね。リセットできそう。音のやつ、ASMR にもね、使ってください。 彼女と温泉ななのに使っていいよ<笑>なんか私は伸せないためにいつもやってることがあって湯船に一人一人の湯船とかは絶対そうなんですけど首を入れるとのぼせるんですね首ってその体中にある首首とか手首足首入れるとのぼせるっていわれてるので誰もいない湯船とかだとコーナーに座って私を上げさせてもらって 手首、足首、全部出して、首も出して、この体勢 で, で、お腹だけ温めてると、体は温まるので、でこの体勢だと伸せないんですよ。なんで、私は結構しょっちゅうね、この体勢で誰もいない時は<笑>、ずーっと入ってます。もうひたすら入る。こんな感じ。私は基本、ヘルマーユさんとか、ラクーナさんとかにしょっちゅう行ってるんですけど、そういう時は自分の中で悩んでること、 そうするともう悩み事を解決するまではお湯から出ないって自分でいつも決めてで湯船に入って考えてでその自分の中で、まあ、次こうしようとか将来こうなりたいから目先の目標はこうしようみたいなのを自分で決めたら湯船から出るっていうルールを自分で決めててそれを決めないと出ない。でそうすると しっかり考えることもできるしいいなって思うんで今日は考えることばっかりだから<笑>夢だから出なさそうはい、ご飯にやってきました今出てきているお食事はこんな感じつき焼きの鍋とお肉いいかで、食前酒と前菜 漬物の卵やばい、い美味しそう、うん、いやすい町食酒酒おは食手、うん、うんうん、おだえっ棒好きって食べれるんだ。うんうん よく美味しいね沸騰しましたそしてご飯ともご飯超好きですね、えー、大好きお味噌汁 あ, あ, とあとね、すごい超立派な私がお刺身ダメなんですけどほらお寿司来ましたねお肉をね家で食べようと思いますてかこんなに立派なさご飯もついてきて こんなに立派なお風呂もついてきて独占できて幸せすぎますねこれ本当に一人で来るのも全然いいけどなんか大切な人と来るのにも最高だと思いますなんかテンション下がってたけどちょっとずつ元気出てきたでありがとうございました小松さんうん、美味しそう見てうんいただきます いマジで美味しい、うん、いいだろ全然健実に帰りたくないわ夜のマフロで<笑>はい、ということで<笑><笑>この方また夜の露天風呂にやってきましたナイトアップされるとねこんな感じです わあ素敵。夜景もね、こんな感じです。夜景。ね、お部屋があって、こんな感じ。わあーすごーい。さて、じゃあ、いただいていきたいと思います。いただきます。あ、暑い。<笑>暑いけどめっちゃ気持ちいい。あ、夜も入れた。 美味しいご飯も食べて、草津の素敵な源泉に入れて、幸せです。そうですね。ちょっとだけやる方向性とかが見えてきたかなやっぱね、辛いことは重なるね。皆さんどうですか重なってしんどい人いたら一緒に分かち合いましょう。<笑>リフレッシュしたいとか、ともうリセットしたいとか、そういう気持ちで来るから、ちょっといつもより贅沢をっていう、 気持ちも強いと思うんですよね。なんかそういう気分で来る人たちがどこに行ったら一番リフレッシュできて自分の行きたい場所にあって気持ちがリセットされるのかみたいなのも伝えていけたらなってすごい思ってます。はい。落ち込んでるからね。友達が電話くれたりとか。だから気分も晴れたな。うん、ごめんね。暗い話題しかないわ、今日。やばい。またタオルが。 おやすみ湯あいい感じの湯加減いただきますこのねぬるさがおやすみ湯だね寝る前にはねこっちが絶対いいと思ういい感じ<笑>こうするとめっちゃ長く入ってなりますここアメニティも超良くて 高級感がすごいですね。カードキーもすごくあったし。で、もうね、部屋をいっぱいてなくていいっていうのが、まあ、このコロナ禍とか、この時期には本当にいいんじゃないかなと思います。こ<笑>こおならじゃないよ。<笑>タオルね。<笑>ということでね、テンションが低い温泉さんでしたけども、人間生きてるといろんなことがあるので、そう思うようにして、なるべく明るく今日から生きていきたいと思います。元気出していこう。 うん、あ雪降ってるああ雪だ雪です雪降ってきたもう3月の1月1日なんで名残雪ですねこれはみんな食べて君は綺麗になった去年よりずっと綺麗になった 行きづらいよ雪気持ちいいよ行きづらいよ、世の中<笑>隣に人いないかな私は大丈夫です。元気出す。ということで、えー、夜の露天風呂はここまでです。会える宿、高松さん、本当にいい宿で、私は多分ね、草津めっちゃ来てるんですけど、3ヶ月に1回ぐらい。もう今後ここに泊まるって思ってます。 でも、ここほんと取れないんで予約いっぱいだけど、皆さんも頑張って取ってほしいし、頑張って取って、頑張って自分へのご褒美に来る価値は、ほんとあります。それだけはもう、絶対自信を持って言える。絶対に、後悔しないと思います。また違う部屋もいっぱいあって、違う部屋もいろんな作りになってるんで、全部がでも結構こういう感じで露天風呂がババンってあって、絵庭があってっていう感じだったんで、後悔はないと思います。ぜひ。 来てみてみください群馬県草津のア次回は、えっ、ー、と、そうですね。なんか、最近サウナもやってるんで、サウナとかも一人旅で行けるようなところを待ってみたいと思ってます。それまたね。元気出すよ。もう、分に言ってるけど<笑>、またね。